本当にこれが急によくなるなんて誰もが思ってないと思うんですよね。えー、このこれがスタンダードだっていうのがなかなかなくてやるのも勇気だしやめるのも勇気だしどれが本当にいいか分かりません。だけど今できることをできる人ができる時に精一杯やればいいんだなってチームには教えております。今できることを精一杯目します。ご洗脳 またつるよちょっとせい<笑>ちょっと悲喜だなる。さっき傘閉じちゃったやったやった さあ、心を込めてな鳴子踊り、お大切な本当にすてですからお似いをそ こ, こにさせていただきました。うわ 何が起こるかは分かりません。だからこそ今できることを全面に挑戦します。